お待たせをいたしました大丈夫でしょうかご準備よろしいでしょうか<笑>これより第一会場では東京天水年さんの M をご覧いただきたいと思いますご準備よろしいでしょうかそれではお願いいたします 東京・天水殿の皆さんです。どうぞ。 ありがとうございました。東京天水年の皆さんでした。大きな拍手をお受けください。迫力のあるアワードにお楽しみいただきました。踊りの腰の低さでは抵抗があります。東京天水年の皆様でした。ありがとうございました。